アルファードがグランツーリスモに実装されたというわけで、ごっこ遊びをしていきましょう。倍速編集でスピード感抜群。深夜の名古屋の都心環状を何周か回って、実車の方のレポートをしていきますよ。はぁ、あ、すごい2列目だわ。ビッグ気分。仕事場として私もアルファード欲しい。この車は運転手つけて乗りたいよな。車内空間の広さも、乗り心地も、想像の倍以上は余裕でいい。BMW の XM が取り入れた関節照明を、 この年式と価格帯からやっていたんですね。外観とか、映すところあります定番とか下ごてごてメッキシャンデリア、カレコというサービスで借りました。詳細は概要欄からどうぞ。2015年から売られているというだけあって、内装にはわずかに古さを感じてしまうな。モデルチェンジ歓迎だぜ。なんかさ、むっちゃ視点が高いんですよ。体感的にはベンツの G クラス級じわって開く、謎の小物入れがあるな。 どう動かせばどのギアに入るのかわかりづらいタイプのシフトノブ下右でニュートラル1個下げたら D レンジその右がマニュアルシフト電動パーキングブレーキはシフトポジション連動でブレーキホールド機能も当然のように付いてるぜ左上右の順に p まで行くんですね内装紹介とかどうでもいいんだわやっぱりですねとっても視点が高いです スポーツカーの3倍くらい、着座位置は高いんじゃない準中型トラックの運転席と、同じくらいの高度から見下ろせるよな。走り出しが滑らか。レクサス級にいいエンジン積んでる。後ほど試すけど、アイドリング中にニュートラルに入れると、エンジンが動いてるのかもわからないレベルで静かになります。音も、振動も、両方だな。思ってた以上にアルファード、高級車として仕上げられているぜ。というかこの左前のミラー、自動で開くんじゃなかったの 室内にボタンないんだけど。さ、まあ今回の試乗で、左折なんて2回くらいしかないし。それにしても、車体がバカでかく感じます。サイズってどれくらいなんですかはいよ、横幅1850ミリに、前後に4915ミリ、前後は約 1.9 メートルだ。横幅方向、数値以上にでかく感じますね。前後にも長くて、なんかバス運転してる気分、車内のインフォディスプレイは、 これだけあれば困らないというレベルで充実。ハンドルに隠れて見えてないぞ。まあ今回はどうでもいいわ。このグレード、2.5 リッターのガソリンエンジンなのですが、車重約2トンに対して、エンジンが182馬力、最大トルクにして235ニュートンメーターしかないのねこの重さとエンジントルクなら、動き出しから鈍重感が出るかもと思っていたのに、EV みたいにスムーズな動き出しです。このエンジン、絶対レクサスと同じラインで組んでるというか、100から200万円台の車種のエンジン、 エンジンとは組付け精度の桁があからさまに違うそれだけ振動がなくてスムーズに回るんですよねベンツやアウディに乗っても別にエンジンの静かさに驚かされることはなかったのになあとですねちょっと段差超えて度肝を抜かれたんだけど足回りが良さすぎでしょこの 2.5L ガソリンでも400万円最上位だと約750万円という兆候がくっぷりだがそれも納得するレベルで作りがいいレクサスを模様がするレベルですよこれ むしろスポーティーなイメージなんかより乗り心地最優先セットアップだから少なくともレクサス NX よりは確実に乗り心地いいですよこれ上に 3.5L がある車種の海エンジンって 基本的にトルク不足に陥りがちだがこのアルファードにそんなものなかったな内装の質感もハリアー同様名前に対して金を出してくれた以上最低限きっちり保証しますよって感じというかハンドリングがやけにクイックじゃないもっとこうさイメージとしてはさグランエースみたいにゆったりとした船みたいなフィールだと思ってたそれがなんだこれは交差点の右折レベルでも明らかにクイック 瞬間から曲がり始めるレベルにそういえば、アイドリングストップついてないんだよな。信号待ち中に N レンジに入れると、エンジンの振動が完全に消えるんだよ。遮音性も素晴らしく高いですね。特にフロアの静音、アウディ並みにやってありますよ。唯一のボトルネックは窓かもしれん。あと、タイヤハウスからも音が来るように感じるな。上位モデルでは、窓も変わってたりするのかそういえばこのカーナビメニュー。 物理ボタンじゃなくて、タッチパッドです。UI に見覚えがあるよな、クラウンやラブフォー、レクサス UX と共用のカーナビらしい。そしてさ、映像から感じられますフレームの箱が、絨毯みたいにふわふわ優雅に動くのよ。クラウンクロスオーバーと、初めてまともに、乗り心地で勝負できる車が出てきましたね。さて今回から概要欄に、試乗後に私が書き残した、スマホのメモを貼っておこうと思います。アルファードのカーシェア、名古屋に2台だけあるんですが、 サービスがそれぞれ違うんですね。D カーシェアなら、こツのサービスを一括で管理できるから、とてもおすすめだぜ。こういう目的でカーシェア借りてる人、日本にいるんですかねレンタカーなんか特に、借りるだけで1万円くらい飛んでいくんだけど、なんかいい方法ないの所詮は暇を持て余した個人の遊びでしかないんだが、どうしても惨めな気持ちになってくるよな。 人脈作りもしないのが原因だがさて車体がでかいからこの狭いレーンも収めるの大変だぞここでシャープなステアフィールが狙ったラインに思い通り乗せられるような走り心地を実現するただこれ室内調の最大化を最優先に設計してるせいで トラックみたいにハンドルが立ってるんですよねハンドルを回していくと体の軸とマッチしない感触があるんですがこれはシートポジションの問題だけじゃないと思うんだよな実はこのアルファードやけにカーシェア代が高いんだ時間に余裕がなくて厳密な調整はしていない車に慣れることができないのでそこを踏まえて評価してあげないといけないんですよね できてるかな人間である時点で無理だとも思うが、マ、ま、ー、あ、ルファードは少なくとも、大柄ではあるが、乗りやすい車だぜ。さっきから左フロントが、やけに遠く感じるんですよ。これ右折で左側を壁に寄せるの難しそう。 というわけで都心環状に乗っていくのですが何よりも足の快適性に驚かされています程よく大きく足回りを動かして車体をその後にふわっと浮き上がらせて優雅に受け止める上下の動きがいちいち優雅というかゆっくりとした波なんです段差を超えた時の振動の揺れの波長を引き伸ばして時間を遅らせていくイメージこの大柄なボディーさ、さすが現代車というだけあって結構剛性あるのよスポーティーかというと追い込んでいった先で 低重心ローダウン SUV みたいになっちゃうけど、鈍重なイメージに反して、サクサクとした身のこなしです。さて、合流なので、ちょっと踏んでみましょうかね。 柔ららかかに抜けたら高回転域はかなりパワフルですね車重と最大パワーのバランスを考えるとむしろ速いと言えるレベルでかなり元気よく加速していきます今5レーンくらい一気に渡り上がったなというわけで都心環状の直角右カーブロールがかなり抑え込まれ車体サイズと重量を踏まえると中深域までは何も悪くない運動性能ですロールが収束するという感じはないが たら切った分だけ曲がっていくようなクイックさだよなまあ追い込んでいくとさすがに重量と車体のバカでさが出てくるというか体が持っていかれそうになるというか深夜帯の速いペースにも乗れるけどあんまり追い込むものじゃないですね動き始めはクイックなんだが特に旋回中盤以降の単純な横 G 方向への踏ん張りここがちょっと FF としてのフロントヘビー感や重さに引っ張られてるなでもアルファードのイメージからすると かなりいい動きしますね。アルファードに体を鳴らしつつ、次のコーナーでも追い込んでいきましょう。まあその、あくまで大型ミニバンとしての話であって、運動性能高めな車たちとは、根本から物理的な動きが違うというか、うわー横 G で体が持っていかれるうちょうどガラ空きだし、動き出しで全然ロールしないし、ハンドル揺さぶってみましょう。は ここは、なんで、むっちゃふらつくんですけど、なんだよ、もっとギチギチにロール抑押さえ込んでるんじゃなかったのか。全然タイヤを使えてなかったようだな。まあ借り物のアルファードでアホみたいな負荷かけるのは、投稿主には無理だ。ただですね、相対的にはフロントのスタビが強いんですけど、そんなに大きなアンダーは出ない ほぼニュートラルな旋回フィールでしたわ。もっとこう、鈍重さでもって、乗り物が曲がるのを拒否するような、CX5 みたいな動きが出ると思っていたのにな。というわけでハイウェイクルージングテストですが、静粛性、直進性、継ぎ目の入力、見晴らし、すべてがいいですね。特に段差の継ぎ目のところ、さすがに市街地みたいには優雅に動かないけど、ショックアブソーバーが縮み切るところの領域に、かなりの振動を押し潰すような、何かが存在している感じ。 基本的にそれはバンプラバーなんだろうが一般的なものより厚みもクッション性も段違いな感じがあるよな私はバンプラバーのことは全然わからないですが乗り心地のコスパは最強クラスです運転席は視点高くて視野が広くて2列目以降は車内広くて最高じゃないかこの正面投影面積なので 高速域でもたつくかなと思ったんですが、空気抵抗を感じないですね。低回転域から静かに力強く引っ張るエンジンも効いて、長旅も楽々こなせそうだ。新透明の120キロ制限も、これなら楽勝ですね。180リミッターでも巡航できるんじゃねこの投影面積でよくやるよな。燃費終わりそう。意味もなくシフトダウンしますか。 静かすぎて何も聞こえてこない問題一応グランツーリスも企画だしもう少しは改装ここで飛行です乗り味について言いたいことを言い終わってしまいました10分くらいあれば大抵のことは言えるよなここから先は車というより怒ったことメインでいくかもなんというか 高負荷域で鈍重さが顔を出してしまうからどのくらいの勢いで行けばいいかいまいちつかめないなこれグランツーリスモで乗るなら最低限空気圧はリア高めにしてフロントのスタビも弱めたいかなあとは可能な限り車高を下げておいてバネ下を軽くするために軽量ホイールを入れておきたいなオートバックスで銀メッキのギラッギラのやつつけちゃうドキュンみたいにするなしそうだこの乗り心地で思っちゃったんですがなんでアルファードとイーベルファイアといい こんなオラオラ顔でしか出さないんですかねむしろ車の方向性としてはハリアーとかタクシーでおなじみコンフォートみたいな大人で上質高級な印象を受けたんだけどひどいゴテゴテメッキと神奈川エリアの運転手のせいでレクサスの LS ワゴンみたいな乗り味がドキュンのイメージになり下がってるアルファードにいい思い出とかこれっぽっちもないんですがもう一車種くらい顔つきがおとなしいバージョンを追加すればいいのにと思いましたベルファイアと対比してのアルファードが そういう立ち位置なんじゃないか現実として間違い探しでしかないが見た目は湘南の海でナンパしてる20代のヤンキー中身は40代中盤以降の白いベンツとか乗ってワインたしなんでる紳士この中身と見た目の不一致結果的に見た目で売れてるからビジネスとしてはいいんだろうけどまあおとなしい見た目で同じくらい快適な車種に最近クラウンクロスオーバーが追加されたからな乗ったことない車への批判がネットには多すぎる 私はもう、アルファードのこと悪く言えないですね。アルファード乗り自体は悪いかもしれないけど。はそのタイミングで入ってくんのかよ。同じくらいの負荷を与えた時、重さで崩れ出す方か、オーバーステアで勝手に事故に出す方の勝負。車重差が2倍くらいあるので、考えるだけ無駄ですよ。なんだっけ、プリウスよりロードスターの方が曲がれるぞっていう、抗議コメント来たよな。高校物理って知ってる 学校で勉強した知識何も身についてないみたいですねオーバーステアでドリフトすれば遠心力が打ち消せるんだろ実際レースゲームで世界上位5パーのタイムを出そうと思ったら入り口からリアを振り出して前に滑らせていくような独自のゾーンで走らないといけないですよねふむふむ車重2トンというだけあって軽い車みたいにズドンとした制動はできないかブレーキパッドくらいは強化していきたいもんだな特に何も起こらなかったので このまま降りて返却しに行きます。アルファードはよく高級ミニバンと言われますが、メッキ塗装したプラスチックを両面テープで貼っただけみたいな見た目に騙されてました。快適な車内空間を演出するための、シャシー部分への作り込みや、エンジンの精度。本当によくできた車です。ノーリセンチュリーがちらつくぜ。ものづくりの実力が体感できるレベルにある。なんかパワーウィンドウがじわってしまうんですよね。 閉じじるる直前に、に電車みたいに減速して止まる感じもっとまともな例えはなかったのか。メッキの貼り付けと、じわって動かすのが高級感らしいです。本当さ、目に見えないところがこれだけ高級に作られてるのに、多分オーナーさんの8割くらいは、この車の真の高級さに気づいてないぜ。本当にもったいないですよね。レクサスやセンチュリー。 それがかすかに見える瞬間があるのに、メッキをペタペタ貼ってオラオラ顔にしちゃったせいで、大半のユーザーがそれ目当てで買ってしまっている。真の魅力が誰にも伝わっていない。まあ私もアルファード、別に好きってわけじゃなかったんですが、実際に乗って、評価変わっちゃいましたね。ずっと畳まれたまま変な方向を向いてるフェンダーミラー、さっきからじわる。そういえばトランスミッションは c v t のようで。 変速ショックもなく滑らかで、エンジンとの相性もいいです。ムム、左リアのタイヤが、どこにあるのかわからない。最小旋回半径は 5.6 メートルで、ハンドルは 1.5 回転から。 さらにもう少し回ったところでロックするぜ。なんだっけノアダカボクシーの最上位グレードに、もう数十万円だけ足すだけで、アルファードに手が届くんだっけノアボクシーには乗ってないけど、乗り物としての基本設計の詰め方が違うので、私はその差額、出して後悔しないと思います。バックビューモニターの謎のガイドライン、どう見ればいいんだサイズの割には小回りが効くし、車体サイズも箱型で掴みやすいので、前後調にさえ気をつければ、 駐車は楽ですな。そして、電動パーキングブレーキなのに、バック中にドアを開けても、勝手に止められないという特典付き、グランツーリスモというより、グランクラスリアシートでした。これに PHV があったら家に置いておいて、仕事スペースとして使いたいレベル、というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。